みなさんこんばんは。ゆじママと一緒に韓国語を勉強する時間です。はい。今まで勉強した韓国のポイント、シーンはどうやって書くのかを一緒に勉強しましょうか。まず、ポイン。ポインは、もんと言うんです。もーん。うん。 チュコありますね。はい。あからあやおよおよう 聞きますね。もう一度読みながら、大声で読みながら書きましょう。あ、や、お、よ、お、よ、 ですね。あ「あやあよおようよ、ゆ う, ようい」ポイントの左側とか上とか下とかに。 シーンが切って単語を作るんです。はい。まだ、ちゃんと覚えるように何回でも一緒に書いてみましょう。あや、およ、およ、ううゆ、う, ゆうい。 あやおよ、ごよ、むゆ、う, ゆう、い。順番はあんまり難しくないんですね。はい。あいやお よ、お、よ、う、ゆ、ぐ、い。ハングルの芯は、茶うんと言います。茶うん。茶うんは14個習いましたね。 아기라하지말기억から始まりましょう기억니은디그리을미음비읍시옷융 、응、 지읍치읍기억티읍피읍 できますかもう一度読みながら書きましょうか。きよにんてぐりゅうみゅうびよしおい、うんじゅう ちゅう、きゅう、ちゅう、ぴよ、ひよ。はい。順番がありますよ。ただ、記憶を書くときに、こうして、こうすればだめですね。にゅんも、にゅうん。てごは、せん、 上に、横に行ってから、にんを書くんですよ。りょうは、きよくを書いてから、にんを書くんですね。みよんも、きよく。ピオは、こうするんですよ。しお、いうんお。ちゅう、ちゅう。きよくは、きよく。中に、これが入るんですよ。てよすは、 こうするんですよ。にゅんになるんですよ。ぴョっ。きよ書くのもあんまり難しくないんですね。はい。きよっ。にゅん。グ、ぐ。りル、ミみゅピぴょしお。いゅん。じゅう。 ちゅう、きゅう、ちゅう、ぴよ、よ。はい。これをちゃんと読みながら書くのもたくさん練習してください。今まで私たちが習った単語を 一緒に書きましょうか。な、な、な、なは難しくないんですね。にんとあが一緒になって、なになりました。な、にゅんのしんとあの ポイントが切って、なぁ、なぁ、なぁ、なぁ、なぁ、のぁは、にゅんのしんと、おうのポイントが切って、のー、のになりました。のー、のー、のー、のー、のーのー 너너너너우리와다다보인히도죠우리이열도이우리우리 大丈夫ですか家族はきよとあが来ましたね。かちょ。ちよとおきよ。かちょ。かちょ。ちょは家族じゃないんです。日本人の アチョンクセで家族にと言う人も多いんだけどは一つの単語なんですよ家族はい、次はアボジアアアワーボインポアピアアボー。 あぼうあぼうきおぼうんもみんぼうんおおもにおもに もに読みながら書くのが一番いい勉強になると思います。はい、他のもちゃんと書きながら読みながら勉強しましょう。